の骨でも足も出せねえぞ少しは骨があるんだろうなさて覚悟は 負けねえ・そこまで言うなら任せとく。 うん<音声><音声><音声><音声>死にたきゃいっしゅんで殺してやる。 Yes, I'm good. なんかてるよ<笑>そんなさなんでも一瞬でフンフンフンフンフンフンフ ちょっと待って これてまれたベあ<笑><笑><笑><笑> ま, た阻まれる。<笑><笑><笑><笑>あ クリエイティブ 落ちはいる。 ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘベタヘヘヘヘゃヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Go.、No.